皆さんこんにちは。梅の木については、これまでも6本ほど動画を上げてきました。けれども、今回は私が携わっている一番大きな梅の木についてご覧いただこうと思います。こんな大きな木は一般のお宅ではあまり見かけませんし、現状の皆さんのお庭にある梅の木とはちょっと縁遠い話かもしれません。しかし、前回の梅の動画ナンバー114で。 お伝えしたように梅の木は枝先を中心にすすする木ですのでの年々輪郭が大ききくなっていきます現状では縁がなくとも10年先20年先にお宅の木がどのようになっていくかという想像も含めてまた26年間も私がこの木に携わりながらこんなに大きくしてしまいなかなか切り戻すチャンスを持てなかったという反省を含めて ご覧いいいたただきたいと思います言い訳になってしまいますが私がこの庭の手入れを引き継いだ当初から毎年ドーム型に見事な花を咲かせる木でしたから消極的に新芽の先を摘むぐらいしか手入れができず正直に申せばこの威厳のある古木に立ち向かう勇気がなかったとも言えます。しかしかいつまでも 枝先の剪定だけで逃げているわけにはいかず木の高さも5メートルを超え手入れもしにくくなってきましたので数年前から縮小化を図ってきました枯れ枝も増えてきていたのでこれ以上先延ばしすることはできなかったと思いますこの木も当初はこのような玉散らしの木であったと思いますこれが年数が経つとどうなるかというと出てきた新芽を切り詰め またそこから出てきた新芽を切り詰めというふうに枝先を切り詰め剪定だけしていると木全体が大きなドーム型の塊になっていきます枝先が細かく分岐し密集して木の中に火が入らなくなりますそうすると中の方にあった枝は枯れて残った枝は間延び枝となってしまいますこの段階に来てしまってから 一気に木を小さくしようとしてもそれは無理です乱暴に寸胴切りなどとんでもない話ですせっかくの古木が風情を全く失ってしまいます木が反発してたくさんの新芽を出しそれを一生懸命整理したとしても良い枝には決してなりませんあるいは枝ごと枯れ込んでしまいますここまで小さくしたいと思うのなら5年10年かけて 辛抱強く新しい枝を作っていかなければなりません乱暴な切り方をすれば木は必ず反発します右側のような寸胴切りなどをせず今ある脇枝を活かしながら大事に育てておいて程よいタイミングでその脇枝まで切り戻しますそのようにして元々の玉散らしの形に戻していくと縮小化が図れます木の高さについても同じです それでは先ほどの映像に戻ります。木登りができなくなったポンコツ親父に代わって若い人が奮闘してくれています。ポンコツ親父が十尺の脚立で外側から加勢します。 ちょっと間延びしてるねやっぱり ね, ね少し戻していかないとダメだねあれこれは違うかこれ下の枝かこれは下の枝かこの枝 か,、ね、こ, のこの枝かこれあそれが避けてんだよね あ, とあっていうことはこれもダメなんでしょそれもダメですねうんはい了解でこれとその下は大丈夫そうなんだ大丈夫うん分かったうんはい こっちは大丈夫だけど、これの元が避けてるね。おりがとうございます。どこまで戻そうか。とりあえずこの辺にしとくか。これとか。 ここ切れるこれ。これ残して。こ下残し。下残しこういうふうに切るといけんだけど。はい、下残して。この枝残して。はい、いいよ支えてるからいいよ。はい、下下傷つけない大丈夫？はい、逆うんそっちから切りにくいけど言ってくれ。 でもうんそこらでうんそこらで行っちゃっていいよ切ろうか届 ど, どうかなも う, もうちょいかもうちょいかここら辺がこのうん 落としちゃうか、ん、はい、切るよはい、こんなもんだなこれも長いな こ, れ、えー、っとここまで残すかこの辺が頑張れれば うん、ちょっと待とうかね、はい、ここにしとくわ。 この辺もう少し下げなるべく下げる こ, この辺の小枝に切り戻してこれももう少し下げっときたいかなこの辺でまとめたいな。 うんそれ残しぐらいでもう枝先がんか変な不格好になってっからか戻しちゃって。 やぶからしこんなとこまで上がってきてんの、すげえな。 どれ？この枝先ああそう。これまで戻したらやりすぎですかね。ああいや。うん本当はその先の右に行ってる方がいいけど。あこれですか。うん、いやその下の小っちゃい枝ね。これか、うん。あ、届きます。届く？はい、うんそこならいいよ。 ここここっっっっちちち行てててるるるのもななななないいいいかかかから元ででやゃゃおうかうとと、そこはなくなるととす残ししそく目立つな落あ、だだ、届全然、下椿だ。 うん。ここがここが目立っちゃうってことか。混んでいいか。角度難しいな。おおぎり、おおぎり、あひ引き出すの気をつけて。いいよこっちこっち、俺の方。 いいほっぽっちゃって。頭超えに。そう、はい。あ、いいや。いいね。あ、いい感じになったよ。あ、いい。大丈夫だと思うんだけどな。いや、あれ、ピューって後ろ行ってんのは、向こうの枝だべ。 あ、じゃあいいよ大丈夫だあれを揃えようとすると大変なことになるのからやめるかえあ、そこなんかさ、はい、あ向こうから来てる枝でしょ もうその、それはもっとずーっと元の右行ってる脇枝あそこ下そうそうそうそれ残しそれ残しそこまで行っちゃって追い込みすぎかな大丈夫かな どこだって。これが多分結構出てるんですけど。それ。ここに戻したいぐらいやった。あーあー、いいよ。でうん。いいよ。で、その、その内装も取っちゃって。いいや、はい、それ。新しい枝。 えちゃうな、体が、いや体ははいい入れようとするとパキパキってこの辺の米を買えちゃうってうそれそれこの辺まで切り戻してもらっていいんだよ。うんうん 結構年数と立ってんから枝がいい感じのあるよなあります、ね、詫びたやつがなほんまに詰め込むと風情がなくなっちゃうかな。 いってんな 次かなこれ元カキあるんだな、うん、この枝ちょっと長いかな あ,、うん あ, はい、あいやいやここで止めとく元まで行っちゃうとなんかもったいない こんないい枝もったいないだいぶ傷んでるけどなこれこれ切れるこのこの枯れ枝二つが出どこそこなんだけどこ れ, これこれああいやそこで行き過ぎで こ, これこれは残してるから こ,、はい、これこ れ, これうんそれそれ。 そうそう。 いけど。 すごい量だよ。<笑>ここら行ける届く この辺でああ届きます。うん のさその立ち枝も、ねうん、その芯残しちゃうとさっきの枝みたいになっちゃうからせめて一段下げるう ん, そ, こでうんそれどっちかだなあ、まあ、まあなんせ芯は抜いてお い, いてくんねと。 そそそこのの小枝が下出しロて出しといていいくく、ねうんね一番右のだけでももうううちょい行くとなんか実がついてた。 サツキが綺麗に咲いてるね 頑張って貼ってるなよこれ<笑>これはちょっと癖強い<笑>そっちから来てるから<笑>これ、はいはいはい、こいつ残してこれはとりあえず残してやるかな間延、まあ、びしちゃうけど、でもクロスしてるんだよ、ねねうん、こ, こっちかな、うん 切りにくい。あ、俺が切る。よどれだっけこ。これだよな。これだね。いいんだよね。あと。 うん。でもいいぐらいな気がしますけど、ね、どうですか上の構内だが少しおたぬき、ね。うん。これもでもだいぶ間延びしてるしな。これはこれでなんかちょっと貧弱です。これもそんなに必要とも思えないしな。うん、そうですね。ここからやろうか。うん。そこから取ろうか。うん うん、もう少し詰めとくかな。 フフフ。 ご視聴ありがとうございました。